皆さんこんにちは水戸範囲女作声連です本日3回目最後の演舞になります演舞のテーマは決戦激しい戦いの先にある勝利をイメージして作られております辛いこと悲しいこと苦しいことたくさんあるかと思いますもしかしたら嬉しいことや楽しいことより多いかもしれません そんな時こそこういったイベントを楽しんで前を向いて私たちの演舞がその一助になればと思います精一杯い演舞いたしますご声援のほどよろしくお願いしますお願いしますお願<笑>いしますお願いしま 最終決戦いざ でできた敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れこの力でその道をこぎ開けここからが勝負だ 来たぞ来たぞ来たぞ ありがとうございました